カスタムマッチから削除されました。私が削除されるの私が作ったのに。<笑>そんなことあるさんこんばんはいらっしゃい。カスタムをしたい。<笑>カスタムをしたいよ。カスタムしたいです。ということで、カスタムに参加してくれる人を募集してます。でサーバー落ちたらどうしよう。 今、知り合いに声かけてる優しい、ありがとう。ありがとう。こんばんはいらっしゃい。カスタムがしたいですね。皆さん、カスタムしたいですよね私はしたいです。<笑>皆さん、カスタムしたいですよね初見です。スイッチでもよければ参加いいですかもうぜひぜひ参加してください。30人行くかっていうのが問題なんですけれども、問題はですね、 問題は30人行くか。30人行かなかったら、とりあえず30人行くまでアリーナ、<笑>アリーナカスタムします。<笑>矢浦さんこんばんはいらっしゃい。ということでね、投票タイム行きましょう、投票タイム。参加できる人をさ、投票しよう。参加できる人が30人いれば、参加できる人。30人いれば、開こう。普通のカスタムを。 これで10分頃までちょっと5分ぐらいさ、やっぱ、なんだろう。ちょうど始まって即リアタイはさ、厳しい人もいるだろうから。10分ぐらいまで待ってさ、みんな参加してくれって言ってさ、<笑>参加したいありがとう。いらっしゃい。もう一人フレンド連れて行けそう天才や。うわ、サーバーがシャットダウンしたとか書いてある。やめてくれ、マジで。こんなに頑張って。カスタム。するよ。今でも18票しか入ってない。 こっち14人ほどいけます14 14人14人いけたらいけますよね。だって18票入ってるから。え、本当にすごい。14人連れてきてくれるって。でも、サーバーが落ちたかもしれない。うん、サーバーが落ちたかもしれない。サーバー復帰してくれ頼む。いけるんだぞ、これは。でも、無理なのちょっといけそう。プレフォン再起動すると治るそれ有力情報。ハルトさん、ありがとう。 初見で参加したいです。ありがとうございます。やりましょう。これはいける。これいける。行きましょう。これで。いけるよ。いけるじゃん。30人集まった。ありがとう。嬉しい。え、手が震える。え、マジ。30人集まると思ってなかった。え、めっちゃ嬉しいね。本当に初見です。友達とデュオで行けますがよろしいですかあ、全然大丈夫です。デュオの場合は、その、もう一人補充が欲しいのか、それとも二人だけで参加したいのかっていうのを教えてもらえるとね、助かります。 ありがとうございます。アップで終了しました。1時間かかりました。間に合ってよかった。え、行けそうなので、観光します。こんばんは。参加したいです。ありがとうございます。こんばんは。嬉しい。嬉しいさんえ。30人集まったじゃないか。マジか。感謝。マジで感謝。よりは足りてなくてダウンロードできとらんかった。でもさ、この人数だったらさ、1回戦、2回戦、3回戦ぐらいいけるんじゃないサバから、 はじかれて参加できそうにないですそんなー危険ですソロですあソロ大丈夫です私もソロなんでありがとうございますちょっと待ってねはい入れると思いますけどで思ったより人数が多くてもしかしたら1回戦いけない人がいるかもしれない思ったより人数が多いかもしれないでもなんか意外と30人集まりそうですねありがとうございます2回とか3回とかやりたいからやりましょうやりましょう カスタムコード今画面に出してます CN4X4S2J ってやつねアップデ終わり次第参加したいですありがとうございます嬉しいみんなありがとういやエペのため思ったより言ってくれて助かるマジでボッチだけどチーム組んで入りたいとかボッチ同士で組ませるとかあるもちろんもちろんていうか私も入るし私も私も入りたい私も入れてくれはい52ご参加ください私どこ行こうかな13行こうかなどうやって入るの うわぁ、入れた。入る気満々なんだけどさ。カスタムマッチ、私も遊びたくて、参加させてもらったのですが、エラーで落ちてしまいました。そんな、60人いったらすごいね。サーバー、生きてくれ、マジで。同節ほぼ60、天才だな、マジで。ありがとう。ありがとう、みんな連れて行ってくれて。嬉しい。イェーイ。嬉しい。人望マジック。 感謝宣伝しまくった斐があったもん。入ってるディスコードサーバーでもいろんなところでやります。やりますって書いてきたもん。<笑><笑>ありがとう嬉しいマジで嬉しいありがとう流行りましたナイス !13 と20だけ埋めたいんですけど、いけますか誰かいける人いますかあー、あとジーム13、うちじゃないか私の味方が一人足りない。<笑>私の味方誰か来ませんか えー、枠埋まりました。枠埋まりました。一回戦目は枠埋まりました。すごい悪感じゃないかこれスクショ撮っとこうぜ。こんなことないよ、一生。よろしくお願いしますみんな、よろしくお願いします頑張ります。喧嘩はみんなしないでね。頑張っていきましょう。待ち返 し, しまーす。うわ ー, サーバ番クシャットダウンしているマジでさぁ、いい加減にしてくれ。 このタイミングで落ちましたサバ落ちしましたしたね<笑>落ちしたねあーごめん私も落ちたんだちょっと待ってもう一回入ろう<笑>マジでマジでサーバー頑張ってくれよ頼むよいける今度こそ大丈夫かなあいけそうだなサバ生きてるねいけそうですねえ行いけないねなかなかマッチ始まらないね<笑> ね定期的に落ちるね。難しいね。パーティーの人全員落ちたまずいな。ちょっと一旦ストップしとくか、じゃあ。そんなにサーバー頑張れないことある私 EA さんのこと信じてるんだけど、厳しい ?EA さん、EA さん頑張ってくれんみんな落ちる。アップデートバグはセットみたいなものなのでしょうがない。申し訳ない。ちょっと。でもそんなに埋まると思ってなかったから。 えー、めっちゃ嬉しいんだけどめっちゃ嬉しいんだけどちょっとでもあのサーバーは頑張ってもろてカスタムマッチから削除されました私が削除される私が作ったのに<笑>そんなことある